自民党の二階幹事長、また余計なことを言い出した模様です。どうも、政治いろいろの学部です。他に選択肢がないからという理由で自民党に投票している人も多いと思いますが、いい加減、この人物を何とかしないと、そういう人も離れていってしまうのではないでしょうか。 NHK の記事を引用します。日韓関係が冷え込む中、自民党の二階幹事長は、韓日議員連盟の幹部と会談し、来週開幕する東京オリンピックに合わせて、ムンジェイン大統領の日本訪問が実現するよう協力を要請しました。韓国の超党派の国会議員で作る韓日議員連盟は、会長を務める 金ム・ジ元副首相ら幹部が14日から日本を訪れていて、自民党本部で二階幹事長と会談しました。会談で二階氏は、東京オリンピックが目前に控えており、ぜひムン・ジェイン大統領にお越しくださいと伝えてもらいたい。歓迎すると述べ、来週23日に開幕する東京オリンピックに合わせたムン大統領の 日本訪問実現に協力を要請しました。これに対し、金氏は、現在、検討しているところだ、と述べました。これに先立って、金氏らは、日本側の、日韓議員連盟の幹部とも、国会内で連会しました。そして、慰安婦問題や、太平洋戦争中の徴用をめぐる問題などで、日韓関係が冷え込んでいることから、 首脳会談を早期に行う必要があるという認識で一致するとともに関係改善に向けた対話や交流の重要性を確認しましたとのことですまあ仮に自民党がどんなにダメでも他に選択肢がない状況には変わりないんですけどね自民党に代わって立憲民主党に政権運営を任せたいと思う人はごくごく少数と思われます NHK が5月に行った世論調査によれば、自民党が政党支持率1位で 33%、立憲民主党は2位につけてはいるものの、その支持率は 5% と大きく水をあけられています。自民一強の状態は続いており、自民党以外は放末政党と言っても良い状況ですね。自民党に代わる政党が見当たらないということ、 これが日本にとって大きな不幸の一つなのかもしれません。コロナ対策などで国民の不満が高まってしまっている中、自民党の幹事長という重責を担っている人物がこのような発言をするということは、ますます政治不信を生んでしまうのではないでしょうか。さて、二階幹事長です。当チャンネルでもたびたびお伝えしてきましたが、この人物の存在自体が 我が国にとってまさしく、客外あって一理なしの存在と言ってもいいのではないでしょうか。東京五輪ボイコットを、要人や次期大統領候補が、こわだかに叫んでいる国の大統領を、なぜぜひお越しくださいなどと言って呼ぶ必要があるのでしょうか。全く理解に苦しみます。二階幹事長はこの発言を、韓日議員連盟に所属する韓国人議員に伝えています。 二階幹事長は一体どういう気持ちでこんなことを言ったのでしょう。菅首相をはじめ、茂木外相など、日本政府による丁寧な無視がかなり功を奏しており、韓国は発砲下がりの状態に陥りつつあります。自称元徴用工問題でも、原告敗訴の判決が下されるなど、韓国国内でも、どうやら日本は本気かもしれない。 ほんの少しずつ理解を始めているのではないかという矢先にこんな発言をするとは。認知バイアスがひどい韓国人のことですから、二階幹事長のこの言葉は確実に韓国側に誤ったメッセージを届けてしまうことは明白です。韓国側は二階幹事長がムン大統領を歓迎すると言っている。日本の方から膝を屈して日韓首脳会談を求めているに違いない。 また、いつものように自分勝手な妄想をはじめ、いたけだかになって要求してくることは容易に想像できます。これだけ、韓国、韓国政治というものに対する情報が溢れている中で、韓国人は常に自分の都合の良い妄想しかできないということがわからないとは。そして、このような発言をすることで、菅首相やモテ外相が続け成功を収めつつある、 丁寧な虫作戦にひびを入れてしまう可能性に全く気づけないとは。どうやら二階幹事長には日本の国益より韓国の国益の方が大事なのか、もしくは相当の馬鹿なのかどちらかであるとしか思えません。もしかしたら両方かもしれませんね。韓国に対して融和や情報の態度を見せることは一問の得にもならないことであり、 決してしてはいけないことであることは、ちょっと考えればわかることです。このところの日本政府の要人たちは、ようやくそれが少し理解できたと見え、国際法違反の状態を解消するまでは、徹底的に無視の方針を貫き、それがこうそうしてきたわけです。文大統領としては、何としても訪日を成功裏に終わらせ、韓国が本気で 日韓関係改善に乗り出したという印象をアメリカに持ってもらいたいという気持ちでいっぱいだったのでしょう。言うなれば、文大統領は北朝鮮政策で韓国が主導権を握るために日韓首脳会談を実施したという実績が欲しかっただけであり、本気で日韓関係を修復させる気など妄頭ないと思われます。それを重々理解しているからこそ、そんな都合は知らないと日本政府も 徹底的な無視を続けているわけですね。おまけに日本はすでにアメリカの了承も得ているわけです。日本側から韓国に譲歩しなければならない理由は何一つないのです。そんな状況下において、二階幹事長はぜひお越しくださいと伝えてくださいと言っているんです。頭がおかしいとしか思えません。今自民党が政権を担っているのは 自民党自体の政治がすごく良いからではないと思われます。本来であれば対抗政党とならなければならない立憲民主党をはじめとする野党があまりにもだらしないからという理由も多分にあると思われます。誰も蓮舫議員や小西博之議員に政権を担ってほしいのだと思わないでしょうからね。いわば自民党が我が世の春を謳歌できているのは 決して自分の功績だけではなく、敵質が大いなるサポートをしているという理由も多分にあるわけです。二階幹事長はこの単純な事実にすら気づけていないとさえ思ってしまいます。相当な馬鹿だけでは飽き足らないくらい馬鹿と言っても差し支えないでしょう。二階幹事長をこのまま野放しにしていると、日本国民の政治離れはますます加速していってしまうという危惧があります。 二階幹事長を早急に何とかしないと、日本は思わぬ落とし穴に落ちてしまうことも大いにあり得ます。クワッド構想や TPP などで、せっかく世界政治におけるイニシアチブを握りつつあるのに、こんな馬鹿のためにそのメリットを失ってしまうのはあまりに残念すぎます。政府自民党の関係者には、早急に二階幹事長を